みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。エフェクターをつなぐ順番ってどうしたらいいんですかみたいなお話をよくいただきますので、ご質問をよくいただきますので、この動画の中でベラベラとお話をさせていただこうかなと思います。まあ、コンパクトエフェクターでもマルチエフェクターでもいろいろこうエフェクターの順番を変えられるものが多いので、なんかこうどうしたらいいんだと迷う方も結構多いかと思うんですけれども、参考にしていただければという感じでしょうか。一般的に・・ こうしたほうがいいとか、こういう人が多いとか、こうなることが多いというセオリーはあるんですけれども、実は正解はないです。いろんな順番を試してみて、いろんな音を試してみて、その自分が求める音とか、かっこいいなと思う音を探すのが一番いい方法なんですけれども、先ほど言った一般的にこうなることが多いという、そういうセオリーを軽くお話しさせていただこうかなという感じでございます。それで、こんなカードを作ってみました。 まあ、エフェクターの種類って、すごいいろんな種類があるので、とりあえずざっくりカテゴライズをしていきます。とりあえず一番最初に持ってきたほうがいいのが、こう潰す系、圧縮系のエフェクターですね。コンプレッサーとかでございます。コンプレッサーってなんだよという方は結構いらっしゃるかと思うんですけれども、あとでちょっと音を鳴らしてみますので、わからなくても大丈夫です。でその次に持ってきたほうがいいのは、歪み系のエフェクターでございます。 まあ、ディストーションとかオーバードライブとかそういうやつですね。これはさすがにわかるかと思います。でその次、えー、揺らし系のやつ。音を揺らすタイプのエフェクター。えー、実際のエフェクターの名前で言えばそのコーラスとかあとフランジャーとかそういうやつですね。でその次、えー、響く系のエフェクターでございます、まあ。リバーブとかディレイとかそういったものをイメージしていただければ OK です。でその次、フィルター系のもの。 オートワウとか、ワウとか、そういうものでございます。イコライザーとかもフィルターっちゃフィルターですよね。でその次、ノイズを取るということで、ノイズ。ノイズ。ノイズリダクション。ノイズリダクションとかの、そういう感じのエフェクターでございます、まあ。ノイズを取るためのエフェクターでございます。そのままの意味です。でその他のエフェクターという感じでしょうか。 えー、こんな順番が一般的なセオリーという感じですね。ちょっと音を鳴らしていってみますと、えー、と Zoom の G3 を使って今、それぞれのエフェクトをシミュレートしてみているんですが、えー、とまず、一番最初に持ってきたほうがいいといったこのコンプレッサー圧縮系のエフェクト、まあ、別に使わなければいいんですけれども、それはそれで全然構わないんですが、えー、となんかこの音を整えるためのエフェクターなんですよ。生音は今、こんな感じです。 弱く弾けば弱いし強く弾けば強く音が出てくるしとコンプレッサーっていうのをこのかますと弱い音はちょっと持ち上げて強い音はこう圧縮してみたいな感じでこの音を整えてくれるんですよねなんで弱く弾いてもそこそこの音量が出てくるし強く弾いてもそこそこのダイナミックス、えー、強弱はあるんですけれども設定によっては結構グッと圧縮することもできるというエフェクターでございます これをつけておくとその音が均等になってくれるんです。例えばそのピッキングのあらがなんかこう目立ち目立たなくなってくるとか、あとタッピングとかこういうすごい音量が小さい奏法とかでもしっかり音が出てくるとこれを オ, ンオフにするとこんなものですけれどもオンにすると。 結構はっききり出てきますよね。あと、カッティングのときにその、ね、強い、弱いみたいな、ああいうこのムラみたいなのを、えー、こう軽減するとか、まあ、そんな感じでございます。まあ、ともにかく音を整えるわけですね。でその次につけたほうがいいのが歪み系のエフェクターでございます。えー、とこれは今オーバードライブがシュミルトされているんですけれども<音楽>、鳴らしてみるとこんな感じ。<音楽> これは言わなくてもわかるかと思います。普通に歪んでおります。でその次に来たほうがいいのは、揺らし系のエフェクターでございます。コーラスとかですね。<音>オンにすると、こんな音です。ちょっと歪みを消しますね。 透明感感が出てくるといいうじか、なんかか。すごいこの爽やかな感じはしませんかオフにするとこんな感じの音、オンにするとなんか深みが出たような感じですよね、透明感が出たといいますか。で、その次に来た方がいいのは響く系のものですねっと。今僕はリバーブをシミュレートしております。 弾いた後にちょっとに残響、エコーが残る感じでございます。ちょっとわかりやすく大きくしてみますね。こんなの。弾いた後にこにバリバリバリバリと残響が残るベクターでございます。ちょっとわかりやすく強いものにしておきましょう。それでもう一つ、えーと、ディレイ。これも入れてみましょう。 これももうちょっと大きく分かりやすくすると、こういう感じで、後から追っかけてきてくれるエフェクターでございます。先にディレイがあって、後にリバッまあそんな感じのセッティングに増しております。で、特にフィルターとか、ノイズリダクションとかは入れたいんですけれども、この辺に入れておくとよいかなという感じでございます。それぞれちょっとこのお話をさせていただきますと、そのギター本体からこのエフェクターを通 で、アンプに行くわけじゃないですか、えーギター。ギターからスッと行って、ガーッと通って、アンプに最終的に出力をされると。ということは、その後ろにあるエフェクターの効果が優先されるわけですよ。ちょっと試してみたいのは、ここの揺らしと歪みをこう逆にしてみるパターンとか。えーと この順番だと歪んだ音に対してその透明感がある音を加工しているわけですよね。でも、これを逆にする と,、えー、と、普通のギターの音を爽やかにしてから歪ませてしまうんですよ。そう考えると、後ろの歪みの効果のほうが強いわけなので、その揺らしといいますか、そのコーラスの効果が薄くなってきてしまうんですよね。ちょっとやってみましょう。えー、とそれぞれ音を切って、えーと、これだ。 これは普通に歪んでから揺らしております逆にしてみます戻します 逆にすると、この揺らし効果みたいなのが残ってはいるんですけれども、ちょっとこう薄れたといいますか、ちょっと質感が変わった感じですよね。セオリーとしてはこっちの順番のほうがいいんですけれども、もしその順番に入れ替えたここの音が良いうと感じたならば、それはそれで OK と、まあ、そんな感じなわけでございます。それでうっと、例えばこの響くリバーブとかのエフェクターも一番最初に持ってきたりとかしてしまうと、ギター本体の音にそのエコーの。 効果がかかってで、それがそのまま丸ごと歪みにかかったりとか、そのコーラスかかったりとかしてしまうので、ちょっとこう予期しない音になってしまうと、まあ、それはそれでまたかっこよかったらそれでいいんですけれども。それで、ノイズを取るこのノイズリダクションなんていうエフェクターも、どっちかというと、この後のほうに持ってこないと意味がないんですよ。なんでかというと、その歪みとか揺らし系のこの辺のエフェクターが一番ノイズが出やすいエフェクターなんですよね。 なので、ギターの音がこの辺を加工されてきて、ちょっとノイズが乗っかってきたなとて後にこれを持ってこないと意味がなくて、ギター本体から速攻でノイズリアクションを通るようにしても、その後でノイズが乗っかっちゃったら全然意味ないじゃないですか。そんな感じで、後にあるエフェクターの効果が優先されるというふうに意識して、音作りをしていくといろいろ答えが見つかるかなと思うんですけれども、どうでしょうか。それで、今回は試しませんけれども、そのワウワウとかもそうですよね。ワウペダルとか。 あれも、まあ、ここに持ってきても別にいいんですけれども、えー、とより一層そのワウワウ効果みたいなのを、ね、がっつりと得たいのならば、まあ、一番最後の方に持ってきた方が一番ワウワウするよという感じです。でも逆にワウワウしすぎが嫌だという場合だったらば、歪みの前に持ってきたりとか、ギター本体から直接つないでしまったりとか、そういったのも全然ありだと思いますけれども、基本的には後ろの方がより効果を発揮しやすいという感じでございます。そで、他にもその 例えば、ワーミーとか、あとこのディレイでもこうなんかいろいろな音階になったりとか、あとこのピッチシフターとかいろいろあるんですけれども、まあ、それはまあ好きなところに入れていろいろ試してみていただければという感じです。とりあえず話をまとめますと、一般的にはギターからスタートしたら圧縮系、歪みみ、揺らし系、残響音系、フィルター系、でノイズリダクションとかがあって、アンプの方に出力をする。まあ、そんな感じに。 なっております、えー。なんとなくイメージがつかめましたでしょうか、まあ。そんなセオリーを知っておいて、まあ、いろいろこう試行錯誤をして、いい音を目指して作っていただければなという感じでございます。そんな感じでしょうか。また違う動画でお会いいたしましょう。それではさよなら。<笑>